えー、皆さんこんこにちはです多、えー、賀城の演武を出させてもらった時からそういう時をを、ね、見てもらったか分かるんですけどもだいぶ人が増えました本日復帰の方が2人と、えー、新しくデビューする方が3人、えー、本日デビューとなりました、えー、なのでこれからねバツバツ増えてもらえるといいなと思います、えー、これからもまあ全然あのけ持ちだったり、えー、入ってくれたりと 人数は増えれば増えるほどいいと思うので、えー、よろしくお願いします。というわけで大丈夫でしょうか皆さん。オッケー。えー、我々カムイ一発目よろしくお願いします。よろしくお願いします。カムイ挑む。時を越え今新たな道のその先へ。 ててはい、ああ開いてますか<音声> すぐに身を枯れほととぎす。ホトト ありがとうございました